理科大学のさこいソーランドの皆さんですどうぞ理科大ニュー 皆さんこんにちは。 さあーは、思いをはせるは余空、甘くそ定めを超えた歌となれ。 参りますイで一度に匂いをかけば鍛えるとどんねもみ明かし死になるこの目をつけば一瞬で迎 い, いとに戻りくる鍛錬温泉魂宿し明日の激しく燃え上がれ平東京理科大学現代魂かかりあり が出ない絶望この世界はあまりにも美しく残酷だ取り掛 か, かる絶望の嵐に 「海より歌う声」「響き渡るわ西の空」「よりどれか」